こんにちはブローです今日はですね手取り16万円から抜け出した超具体的な方法についてまとめていこうと思います皆さんどんな生活をしていらっしゃいますか僕も昔初任給20万円の銀行で働いてたんですけども実際いろいろと試行錯誤してそこの16万円やっぱ手取りになると16万円になるれでそこからどういうふうに抜け出したのか具体的な方法を7つ今日はお届けしていこうと思います僕のチャンネルでこうしたお金の話だとかコスパ生活海外の生活についてまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 今日はフィリピンのセブ島からお届けしています、えー、冬を断捨離しようということで僕はあの常夏のフィリピンにいてで気温が30度ですもう汗だくで放送しているんですけどもこういった形でやっぱあの冬を捨てること日本でいると寒いから海外で生活もできるよというところも発信していきたいなというところで今フィリピンにいます、えー、その一環なんですけども手取り16万円で会社員をしていた時にどういう風に抜け出したのか超具体的に今日は説明していこうと思います、えー、7つ 話があるんですけども一つ目何かっていうと一枚の紙に書いてやりたくないことを書き出すことですこれすごく重要で何がすごく重要かっていうと僕の場合例えば朝起きたくないとか通勤したくない上司の悪口を聞きたくないこの3つを書いてました一つ目なんですけどもあの朝起きたくないって結構あるあるかなと思うんですけども僕の場合朝5時ぐらいに起きてました通勤に1時間半かかっ 出たたりしたんですねで満員電車乗りたくないとかっていうのも2つ目あったんですけども満員電車乗りたくなかったんで、えー、いかに空いてる時間に行くかとか、えー、プラス僕の場合あの資格試験を取らないといけなかったんでもうすごく面倒くさいな今でこそ年金アドバイザーとかあとは金融のなんとか法だとかっていう風にもう法務税務、えー、だとかもういろいろなよく分かんない資格を取らされたんですよね。もう取らなないいといけけかったんで取ったたんんでですけども何一つ 身にななってないんですただそういった資格勉強しないといけなかったんでひたすら早く起きて勉強してっていうことをしてたんですがそういった意味で朝起きなくていい仕事って何だろうとかやりたくないことを過剰書きに紙に書くことによってやっぱ俯瞰でできるんですよね自分が何がしたくないのかそれをどうしたらやらなくて済むのか2つ目のポイントなんですけれども2つ目のポイントはどうしたらやらなくて済むのかっていうのを矢印で書いてきます。 箇書きで朝起きたくない朝起きない仕事って何だろうあじゃあ昼起きれる仕事でいくとやっぱりバイトのようなフレキシブルな仕事なのかもしくは時間にとらわれないような仕事なのかっていうのはあるいはリモートで仕事して自分が起きたい時に起きれる仕事っていうふうにもう書いていくんですねそれをやりたくないことをまず書いてでどうしたらやらなくて済むのか書くそうすると自分の仕事の選択肢が分かってきます僕の場合そうを書い て, って ことで朝起きなくていい上司にとにかく言われなくていいとなってきた時にあフリーランスっていう仕事があるんだとで自分で自分の仕事をすればあなるほど自分で決めれるんじゃんっていうので僕はフリーランスになりましたそういうふうにやらなくて仕事を 書, き書いておくことによってどんなことができるのか自分でその矢印によって分かってくるというところでどんどんどんどん思考が整理されていきます。 で次、3つ目なんですけども、自分にできることを過剰書きにします、僕の場合、何ができたかっていうと、当時、本当、何もできなかったんですけども、ちょっとした金融リテラシーがある、お金の知識が少しずつ増えてきたと、ほにも、学生時代、英語勉強しまくってたんで、英語の勉強の知識があると、でプラス、僕はもうめちゃくちゃ英語が嫌いだったんで、英語の勉強の方法を知ってると。 もうボトムのレベル本当に英語が嫌いな人がどういう風に勉強したら英語が好きになるのか英語を話せるようになるのかその勉強の方法が分かるっていうのが結構ポイントかなとやっぱりネイティブスピーカーだとか英語をもともと喋れますよ英語が好きですよっていう人はもう英語が好きだったんでその勉強を続けていけば伸びますよねで僕のように英語が嫌いな人本当ト僕大嫌いだったんですけども大嫌いな英語を どうしたら勉強できるのかっていうのを知識を一生懸命調べてどうすればいいのかっていうのを極めたタイプの人は結構その英語を勉強したくないなと思う人だとか英語を必要に迫られてる人と同じ目線に立てるっていうのが結構ポイントかなというところでそのことを書きましたで実際じゃあそれをどういうふうに活かせるかっていうと例えば僕でいうと英語の勉強方法をブログで書きました 僕が実際に何を使ってどういうタイミングで勉強したのかって書いてそのブログを書いてそのブログがバズってたまたまバズったんですけどもそれが今仕事になっていて留学の取材だとか英会話スクールの取材になっているという形でやっぱりできることも箇条書きにしておくとあこれって自分ができてあ他の人ってあんまりできないんじゃないかなとかっていうふうに俯瞰できるっていうのがポイントになります3つ目は自分にできることを箇条書きにすること次4つ目なんですけども少しでもやりたいことに丸をすることです これ結構重要で、いろいろろと紙に書き出しましまたよね。やりたくないことを書き出すどうしたらやらなくていいか済むのか書いておくでプラス自分にできることを書くその中でもあ自分がこれやってみたいな興味があるなっていうところに丸をしていくんですよね丸をしていくことによってあなるほどこれだったら僕がやりたいなとかでプラス僕がよくやったのは優先順位をつけて丸をしています ABC 一番やりたいことに A 二番目にやりたいことに B 三番目にやりたいことに C っていうふうに書いておくと。 そうすると今一番自分がやりたいことが何なのかその順位付けすることによってその一番目にやりたいことを A を書いたことに対して一番やりたいんだなっていうふうに思えてそれを一番すぐ最初にやればいいですよね一番やりたいことに一番注力するっていうのがポイントなんでそういった意味でやっぱりいろんなことやりたいことできることっていうのがたくさんある中でもどれをしたらいいかわからないっていう現象が起きないためにも優先順位をつけるっていうのがポイントになります。 えー、次、5つ目なんですけども、成功してる人をリスト分けすることです、これ結構重要です、何かっていうと、やっぱり成功してる人が何をしてるのか知らないと、結構ね、何をしたらいいかわからないっていうのがあるんで、僕の場合、英語の勉強方法だとかをえ作ってる、ブログ、どんなん作ってるんだろうとか、当時、2016年、5年って、結構ブロガーっていうのがいなかったんですよね。まあ、いらっっしゃったんですけども、えー しっかりと写真を込みで動画込みで作ってる人が少なかったんで僕は写真と動画を埋め込みながらデザインを意識したブログっていうのを書きましたそういった意味で今成功してる人が何をしてるのかっていうのをしっかり分析をしてで6つ目なんですけどもどう成功してるのか分析すること何が流行ってるのか僕の場合でいくと英語の勉強方法を作ってる人がいてそれがすごく先逸だったんですよね 秀逸だったんですけども実際見てみると僕みたいな頭が悪いタイプが実際にどうそれを再現できればいいのか再現できるのか書いてなかったんでそれを僕が頭が悪いなりに分かりやすく書いたことによってバズったというような形で実際いろいろと成功してる人がいるんだけどその成功してる人がどう成功してるのかどうしたら僕なりにアレンジできるのかっていうのを分析してみるのがポイントです。 えー、6つ目なんですけどもどうやって成功したのか分析してみること次7つ目あとはもうやり込むだけですと僕の場合手取り16万円しかもらえなかったけどもそれを増やすためにその仕事から抜け出すためにどうしたらいいのかも必死にあとはやるだけですよね分析してで書き出して箇条書きでやりたくないことを書き出してやれなくていいことも書き出してでプラス自分がやれることできることなのかで実際成功してる人は何なのかどういうことしてるのかっていうのを書き出していくと。 でプラス成功してる人がということをしてじゃあ実際自分がやるんだったら何をすべきなのかっていうのをしっかりと紙に書いておくことによってでプラス優先順位を書いておくと ABC これができるこれができないこれをすべきだっていうふうにやっていって優先順位を書いていくと自分が今この瞬間で何をすべきなのか分かるとそこからあとはもうやり込みひたすらやり込んで自分ができるところを埋めていくっていうのが 僕がやったことですもう本当に単純でこうしたことによって手取り16万円から抜け出して実際仕事も辞めて、えー、別の仕事を始めてどんどんどんどんプラスに動いていくというところです最終的にはフリーランスになったんですけども僕はもう決してフリーランスがもう最強にめちゃくちゃいいですよって話ではなくて正直兼業でもすごくいいのかなと。 で兼業でもう自分の兼業をしてたんだけどフリーランスとしての仕事の方がもう、ね、忙しすぎてもう困ってきたってなった時に会社辞めてもいいですしあいやいや会社員の良さもあるしフリーランスの良さもあるから両方両立した方がいいなというふうに思ってる方はそっちの方がいいかなと僕の場合はもう朝起きたくないと上司がいてほしくないとで満員電車乗りたくないっていうこの3つがもう極めつけのポイントだったんでフリーランスに仕方なくなったというだけなんでもうフリーランスの、えー、専業で。 個人事業主としてやるんじゃなくて両方両立しながらやるっていうのもポイントかなと思ってますというふうにやっぱり生き方って仕事の仕方っていろいろあってもう選べる時代なんでどんどんどんどん選んでいきましょうよっていう話を今日はしてみました、えー、皆さん手取り16万円から抜け出す方法についてまとめていったんですけどもいかがだったでしょうか実際僕がやってきたことは紙に書いて紙に書いたことをひたすらやり込むだけ ももううう単純にそれだけだだけけっったたんでですどどしょうか皆さんぜひぜひやってみていただければなとまずはペンを取って紙を持ってそれに箇条書きで自分がやりたくないことを書いていくで次にその書いてきたことにどうやってそれをやりたくない方向に持っていくのかやらなくて済む方向に持っていけるのかっていうのを過剰書いていくとでプラス丸をつけていく。 もう単純にペンを持って紙に書くだけなんでぜひぜひ、えー、皆さん簡単なんでやってみていただければなと思います今日の動画いかがだったでしょうか、えー、いいなと思ってくださった方はいいねボタンを押していただいてまたチャンネル登録もよろしくお願いします、えー、今フィリピンにいるんで今後はフィリピンのコストパフォーマンスのいい生活だとかより面白い生活についてまとめていこうと思いますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします、えー、次はですねもっとごみ入った話ができればなと思います、えー、また ね、次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ